みんなやっつけちゃうから呆れた終始街にも程があるこんな極東の島国まで転生先に選ぶなんてよっぽど面白い条件でも見つけたのかしらま私には関係のない話だけど小さな町だしあぶり出すのに3日もいらないわ。 待っていなさいろすぐに片付けてあげるからこんなところにいていいのお姫様あなたの方こそね最新の魔法使いオープンユアマジックサーク行くわいバッギャッキー はぁもうい い, い, い、ね、にちゃっののスス、うん、とうまくかわせるい しうう、えーえー、もう い, いは になるといいけど<音楽>姉さんじする交代でしっかり いくわよ。いやいやいや<笑><笑><笑> ししを浴びすぎたかしらこの程度の相手と戦いになるなんて性能が落ちてるみたい。 性能でよく今まで生き残ってこられたわね邪魔にもならなそうだし見なかったことにしてもいいんだけどうんあなたからすっごく嫌いな奴の匂いがするしここで退場してもらおうかな ややってやるそこじゃあうない下っす。 はい、ぶそこいくわのいたードせーのよブラキ ーいやっ た, やったやっりねやるわよやれ や, やったぜんかい ままだまだ逃逃ささななここれちゃうほらまだまだだいつチャンススンあのスピードちゃん。 血を吸わないのかですって冗談そこいらにいる三流と一緒にしないでくださらない<音楽><音楽><音楽>戦いになるといいけど私甘くありませんから。 オープンユアマジッ ク, サーキックよっとそこ、ね、ファよっとよっと逃逃ががさないい っ, てよっとそれそれ私も忙しいたやつかまえたい<笑> まだまだま だ, まだ逃がさないつけたったったったったった すしみなさしみなさすしみなさすしっなすしない。すしみなさすしみなさすしみなさすしみなさすしなさすしみなさすしみなさすしみさしみなさしみなしさすみなさすさしみなさすしみなさすしなさすしみなささな もう甘く見ないだけ全力で、くい尽しして貸し上げいきます や, っやったわね、きもう結ま回って。 どうお気にしましたペーパーゲンは見ないように。 それいくわずもり捕まったくいえすいていこうよ。 まだまだ止いせここいくわ う結構やっあれ UB? ちょっとやりすぎちゃった<音>妹日増しに鋭くなってるわね。 式は困ってたけど私は遊び相手が増えて嬉しいんだけどな戦いになるといいけどインドを渡してやる。 オープンユアマジックくわよっわよっとわよ<笑>っと行くわよっと行くわよっと、ね、<笑><笑>行くわっ<笑><笑>行くわっ行くわよっ行くわよっと行くわよっと行くわよっと行くわよっと行くわよっと行くわよっと行くっ行くわよっとっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ行くわ ダゴクまだまだは見らないようにちょっとフッ よっとこれはよっといったまだ撃つ サウナは「いけ」 サウタ ー, サウサー<笑> と, と, とんでけ<笑><笑><笑><笑><笑><笑> フッフッフッフッフッフッフッフッフィフッシッフッフッフッフッフッフッ ユーンあなたこの国の古い根結人と混ざってはいるけど血の質は厳重クラスよどうやって維持してたの 立て込んでおりますので、手短にオープンユアマジックスタッフただいま、よっと、はい、くっきー もう少し頑張るねー。優勝だ優勝 私、断念です。 ましただまだそこそこしゃべる。 とんでけ<笑> その白い霊峰のごとき魂間違いはないようやく会えたな真祖の姫誰あなた覚えのない人だけど…ここ百年で出てきたニュービーフローブ・アルハンゲル一度だけだが面識はある 絶海より貴様の影を追ってきた互いに長いは無用だこの町は腐るように暖かくうつろなほど寒いお前の首を立ちその心臓を配慮する俺の病はそれで癒されるはずだ そう予定に入っていなかったけど死にたいのなら相手になってあげる安心なさい跡形も残さないから策を浪さず正面から来た蛮勇に免じてね<笑>オープン湯はマジックタッキンファイト逃がさないイ<笑>いイガ<笑>ウン いくわい まだまだまだまだまだいくつかウソまだまだこのさあ苦さ い, いく い, でいくせ とは言え礼儀作法を覚えなさいあなたに原理を譲った親の程度が知れるわあれだけ暴れたのに出てこないなんて今回のあいつ今までより我慢強い仕方ないけど地道に探すしかないか人間みたいで面倒だけど 危 な, い危ない危ない危うく転ぶところだったおかしいなぁ石につまずくなんてそんな無駄な機能ついてないのにブローブにやられた傷がまだ治ってないよねけど何かしら変に胸がドキドキしてる明日にもロアが見つかるっていう知らせならいいんだけど